言われるとは多分誰も予想していなかったと思いますが私たちチっこは誰一人として今日を予測していました全員が今日は彼でできると信じておりましたそのためにもね、あの、実行委員長 の, の内田さんに是非、ぜひ早まった判断はしないようにっていうあのプレッシャーをかけてたんですけど本当、内田さんありがとうございます ね、口はね。出るのは簡単ですけど、準備は本当に大変だと思いますえ、こうして準備をしていただいたたくさんの皆さん、本当にありがとうございます。こはありがとうございます。っていうところですけど、ね、なんだろうか？できないことないんですよ。本当にすみません。ありがとうございます。え、みんな思ってます。ありがとうございます。と思ってますえ、またここにお越しの皆さん。え まだ心配がね、結構たくさんあると思いますが、本当にようこそおいでくださいました、えー。私のためにじゃありませんが、こういう演舞ができるっていうのを本当に幸せに感じております。いう感覚、いう感覚でできるっていう演舞なかなかありません。えー、心配おこらせていただきます。えー、最初の挨拶からしてないので、うち、ん、挨拶からやらないとダメなのでやりますね。会場にお集まりの皆さん。おはい。 新井光雄です A のテーマ愛と勇気を一人でも多くの人に届けたいと思っておりますご静聴どよろしくお願いしますよろしくお願いいたします を皆様に元気、え、ゲッそれから相手用字が伝わればいいなと思っております。はい、えー、まだまだ演舞続きは暖かい客さんのご支援。